ここ絶対あっあっくくあっ<笑> ち, <笑><笑><笑>ちょっと待ってこれ終わったんじゃない あ、ちょっと待ってうん<笑>そしたら絶対 い, い, い,、うん、<笑>いけるんだだって。<笑> <笑>あっうわ<笑>おえこれもいっ<笑> うん、全然たたまいけえあお前<笑>お、うん、あ難しかった。<笑> あ、やばい、もう時間やばいあーやばいえもう<笑>あもうここ<笑>あーここ<笑>あーやったー<笑>ダメでしたが舌打ちしてないのでご褒美です<笑>